こんにちは野菜の日チャンネルです今日は電子レンジで簡単に作れるわらび餅をご紹介しますもちっとした弾力があって口に入れるとスーッと溶ける上品な和菓子に出来上がりますプレーン味と抹茶味をご紹介しますので最後までぜひご覧ください まず耐熱ボウルにわらび粉と砂糖を入れますお砂糖の量はお好みで調節してください水をたっぷり加えてわらび粉の塊をつぶすように混ぜます 塊まりがなくなったら茶こしなどでこして滑らかにしておきますもう一度耐熱ボウルに戻してラップをして電子レンジで2分加熱します 取り出すす と, ところどころにまができていますボウルの底から剥がすようによく混ぜて再度ラップをして電子レンジで2分加熱をします。 加熱後は全体に固まって透明になっていますここでしっかりよく混ぜ合わせますボールが熱くなっているので火傷に気をつけてください混ぜれば混ぜるほど粘りが出てきます 最後にラップをせずに電子レンジで1分加熱をします取り出してからもよく練ってください 熱いうちに水で濡らしたプリン型に入れて冷まします次は抹茶を入れたわらび餅をご紹介します材料はプレーンと同じですが抹茶を加えています砂糖と抹茶を混ぜ合わせてから加えると 混ざりやすくなります同じように水を加えて塊を潰すように混ぜ茶こしなどでこします電子レンジの加熱時間と混ぜ方はプレーンと同じです 出来上がったものを全部まとめて容器に入れましたきな粉を振ったバットに取り出して上にもきな粉をたっぷりかけます きな粉をまぶしながらカードなどで一口大に切ります。 器に盛り付けて黒蜜をかけていただきます。 ブレーンの方はそのまま器に取り出してきな粉をたっぷり黒蜜もたっぷりかけていただきます。 こんな風にもちもちとした弾力があります。口に入れるとスーッと溶けてしまいますが、これがとても上品で美味しいです。和菓子屋さんでも人気のわらび餅が電子レンジで簡単に作れるレシピです。ぜひ季節の和菓子作ってみてくださいね。